古さんのお見ーしには何て書いてあったんですかそれは秘密もしかして彼女に振られたショックでレンカノを予約した大学生と恋に落ちるでしょうとかだとしたら大凶ね何だろう心が痛いじゃあ私が癒してあげますからまた目隠ししてくださいまた次回のカヌカリは友達の彼女ルカちゃん例の件は内密にはいホテルのことは口が裂けてもいいわ言ってるか